日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらラムーというお店の焼きそばを食べたいと思いますこちらですね以前コメントの方にリクエストを頂 い, いたので今回買って食べてみましたたまたま職場の近くに行けるお店があってちょっとよー さあいろいろちょっ と, とある事情で早く帰ることができました決して早退したわけではないですよからのれでちょっと帰りによって買ってきましたで今の下り必要なかったかな何度それでははい早速開けてうんとそれじゃ ちちょっと寄っちゃっとゃてまますすけどいただきまーすあれ温めないんですかと思われるかもしれませんが自分は結構冷えた総菜とかも好きでそのまま行くことが多いですね、まあ、なんとなく時間があって思ってると思うんですけどではもちろん温めるやつは温めますよチャンネル登録よろしくお願いします ごちそうさまでしたうんソースの味は結構濃いめでなおかつ麺が太麺でもっちりしているので食感はた感じることができましたただ一方で具だくさんと書いてあるのですが具材の味があまり感じられなかったので、まあ、スーパーなので仕方ない部分もあるで 思いますがそこまで特別美味しいということではなかったかなもうちょっと具材の味食感も感じたいと思えてそこが具沢くさんと言ってる段階には残念だったかなと思いましたというわけで今回食べたラムーの焼きそばは 3, 3点とさせていただきますえっとコメント今更なんですけどコメントいただいた焼きそばってこちらで合ってますよねうん他にもな自分が見落としてるものがあるのかもしれません